フライパンと麺の余熱でトロトロになってくる卵に火が入ったらキョムボラーナよねピザ用チーズでもめちゃくちゃうまいどうも35歳独身なななしなし会場なしです今回は何もない独身男性の作るキョムボナーラですねキョムシリーズっていうのを説明しますと極限まで無駄をそぎ落とした無駄なレシピでいいっていことなんです無駄ではないな ギ リ, ギリのライインを攻攻めめたたニシャル割に攻めたやつです、ね、僕の考えるギリギリカルボナーラと呼べるところはここだろうというところを攻めた料理でございますめちゃくちゃうまいですということでギリギリを攻めた料理をやっていきたいと思いますリュウジのバズレシピ材料はもう簡単ですパスタ卵 チーズ以上今日は2日用なのであのイオンウォーターね普通のポカリだと甘いんですよねなんだけどイオンウォーターだとあんま甘くないから甘くないのがいいああ や, やってみますかそれではキョムボラナラの素を作って と思います。まず卵1個、これが割ります。ここにボールにね。ここにチーズ。本来ならカルボナーラっていうのは粉チーズで作るんですね。これはなんで粉チーズをで作るかっていうと、そもそもあの本場イタリアがあのパルミジャーノレッジャーノっていうえっとハードチーズ。 削ったもので作るからみんな粉チーズで作るんですけどもまあチーズはチーズなのでグラムあたりの安さでいうとこういうピザチーズが一番安いです。無駄をそぎ落としたレシピです。これはこれが一番安い。あとピザ用チーズの方が余りやすいんだよね。これ混ぜておきます。これぐらいね。一つまみぐらいね。入れて混ぜておきます。 ピザ用チーズでカレーラを作るとどうなるかそれがこのキョンララに詰まっているということですねはいじゃあやっていきたいと思いますパスタを茹でていくんですけども、えー、とフライパンだけで、えー、茹でていきますこれは至高のペペロンチーノと同じやり方ですこれがね一番洗い物が少ないまず沸かしていくんですけどもここで味付けしちゃいま す, おいすめ2さじ半分塩です一つは ここれれを最初ににに入てておくことによってパスタに味がつきますコンソメ吸ったパスタはめちゃめちゃうまいですからチーズのうまみだけで食べるのが本当のカルボナーラっていう風な方はあのいらっしゃるんですけども別に料理に本当かどうかなんて関係ねえから人は美味しいものを食べるために料理を作るので僕がこれが本場のカルボナーラだって言ってたらそれはおかしいですけども理の美味しさに本場かどうかは全く関係ないので開いてきましたのでこのパスタを入れていきます入れる時は あこれねちょっとねじって折るっていう選択肢もあるはあるんですけども食べ心地がちょっと違うんですよねこういうふうにちょっとこう押していくんですね先っぽの方が柔らかくなっていって全部食べに入るようになるんですよまた煮ていけば柔らかくなってくるんであのパスタが焦げないようにだけ気をつけてくださいねパスタが溶け出した小麦粉が麺に絡んで非常にコクのあるパスタに なりますこれはズボラのためにやってるんではなくてこ の, あの濃度の濃いゆで汁を使うんですねパスタのゆで汁に小麦が溶け込んでるこれが重要なんですね 1.6mm のパスタ使ってるんでだいたい7分7分でこの煮汁がほとんどなくなるぐらいの感じでゆでていきます7分の前に水がなくなったら水足してください7分の前に、えー、と水がシャバシャバになったら火強めてくださいそれでなんとかなりますらそれが 大事でございます邪道っていうふうに、えー、言われる方いるんですけどもイタリアではこういう調理法ありますリゾットあッタって言うんですけどねそれではですね残り1分の状態になりました、えー、とかなり水分は飛んでますこれぐらいただまだあの煮汁かなりいっぱいありますねなのでちょっと火強めます煮汁が大体大さじ1杯ぐらいの感じになったらもう火止めましょうかこれぐらいの水分量ですね大体これ大さじ1杯ぐらい温度下げます オオリーブオイルを最後に入れたのはオリーブオイルの香りがつくからですはい、絡めてでここにカルボナー元の素を入れますで、よく混ぜてそうするとフライパンと麺の余熱でトロトロになってくるここでは火はもう完全に消えてますトロトロになってる以上ちょっとだけ火を入れましょうもうちょっとトロッとさせてちょっとしゃばいんですねこれね 分かりますかこれを絡みつくのにはどうしたらいいかって言ったら卵に火をトロッと入れていくとトロトロになりますでも弱火でやってね卵に火が入ったらキョムボラーメね完成なんでねはいじゃあ盛りますとろトロトロでしょピザ用チーズでもめちゃくちゃうまいこれソースはうまみがめちゃめちゃ詰まってるんでこれね 余すとこなく入れてくださいねし少しボラいただきますキョムにしては丁寧に作っちゃったなでも材料はキョムだからねこれちょっとヤバいかもしんないキョムなのにうますぎるわこれ普通のカルボナーラよりうえかもしれない うううまいうまいすぎてテンンションが上がりそうちょっとこれ食べてみん作っちゃった興味になりきれなかった。 これ今日これ初めて作ったんだけど<笑>すぎるまうまいベーコンいらなくね、うん、突き詰めていく と, と思考のカルボナーラ超えるかもしれない原点にして頂点感あります<笑>点頂点感ある火、ね、<笑>の通し方やべえこの金額でこれ作れたらいいな、うんうんうんうん、ちょっと難しいけど難しいけどやってほしいわ、うん、ちょっと興味溶けちゃったわ<笑><笑>じゃあやってみてくださいあの思考です<笑> やっぱこう、虚無からすべて生まれてくるうん、なるほどやっぱ基本的な調味料、なんかマイナスでやるとわかるな、うん、うん、本当になぜ。足し算、引き算うん、虚無状態になりきれなかったわ<笑><笑>